それではビデオセッティングの説明を始めますビデオセッティングではカメラや外部 PC などのデバイスの追加設定をすることができます。またライブ1から5のそれぞれに個別のクロマキー合成をすることができます。 また Live2 でも、はい、このようにカメラを2つ追加しましたまたこのように外部 PC を追加することもできますまたこのようにデスクトップ画面を 追加すすることもできます機器によっては機器のデバイスの設定や外部出力の設定を変更することもできます。続いてアウトプットセッティングの説明をします。ビデオセッティングではこのように解像度を選択することもできまた レンダリング画面の表示モニターを変更することができますこのようにウィンドウと表示されているとレンダリング画面を拡大縮小することができますまたフルスクリーン1 2 3こちらでモニター1 2 3 2フルスクリーンでレンダリング画面が表示されるように設定することができます またこちらで音のデバイスの選択をすることができますライブコントロールと同じように録画の開始や停止そして設定をすることができます